の皆さんですチームコンセプトはおを入れなく結果をつかみ取ることを最大の目標としそこから得られる感動を求め活動しています見たことない聞いたことない面 白, 面白さにこだわったカラスの演武から何かを感じていただけたら幸いですそれではよろしくお願いします 会場にお集まりの皆さん、こんにちは。千葉県が千葉市よに参りました。カリスマサボイチームカラスでございます。調子にお住まいのカラスファンの皆さん3年お待たせいたしました。 2019年、3年ぶりの開催、誠におめでとうございます、前回、2019年は我々、関東賞を頂戴いたしましてありがとうございます、ですが、YouTube 見てみてください、関東賞という名の演舞内容的には、ほぼ大賞演舞だったと私のに記憶してお り, ますありがとうございます。 前回3年前の我々をご覧になっていない方々こいつは何をおっしゃってるんだろうというふうに感じると思いますこれからの4分半で見せますよ皆さんお手手が寒うございます我々と一緒に手拍子して楽しんで温まってください今日一日お付き合いどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします したかって One.